皆さん、こんにちは。まずは、こちらの画面をご覧になってみてください。いきます。今、ネットがつながってます。で、ここを押します。そうしますと、はい、こんな感じで、 今、お気づきの方もいらっしゃったかと思うんですけれども、実は、今まで、今までの AI ボックスでは、カーリンキットを除き、このように、Apple CarPlay と、こちら、Android、使い分けて使用しておりました。使い分けて使用しているというのはどういうことかと言いますと、もう一度、 繰り返しになるんですが、例えば Amazon で Amazon Music を聴いているときに、ネットを見たくなっちゃったっていう時があると思うんですけれども、そういった時にどうするかというと、一度 Bluetooth を切って Wi-Fi を接続する必要というのがありました。それが今回全くなくなったということになります。このように普通にネットを つなげることができてしま う, もう。もう一度繰り返しになりますけれども、この状態から Amazon Music を聴いたりとか、あとは、やっぱこうマップを使いたいっていう方が多いと思うんですけれど、こういったマップも使うことができる。で、また戻したいねっていう時は、このように戻して、 動画再生を。で、また今 YouTube から戻ったんです。もうちょっとやってみたいと思うんですけれども、このように今マップを見てると。で、動画をちょっと見てみたいねっていう時があると思います。そういった場合に、 で、このように動画が見れてしまうと。動画を見てる最中に、また、さらに見ていただくと、このように、なんと、Apple CarPlay を見つつ、YouTube がこのように表示されちゃうという、もう今までなかったような、でここを押すと、はい、またこのように YouTube に戻るという、 今までなかった機能が今回こちらの AI ボックスでは備わったということになります。まあこれによってまあ今までの AI ボックス何だったのかっていう話になるんですけれども、Android を使っていたり、カープレイを使っていたりということをしていたわけなんですけれども、まあ、これによって カープレイもアンドロイドもスマートに使えてしまうという非常に画期的な AI ボックスが登場いたしました。前置きが長くなって、なってしまったんですけれども、こちらになります。これが今回の AI ボックスのご紹介になりまして、プレイ AI ボックスという、こちらはアンドロイド13を搭載した最新のアンドロイド OS を搭載したプレイ AI ボックス。こちらのご紹介を今回はいたします。今回、この Android13 が新しく搭載されるようになりました Play AI ボックス。まあ、こういったパッケージになっていて Android13 が搭載されたということが一番のハイライトになるわけなんですけれども、それによって 何ができるようになったのかということを主に3つご紹介をしていきたいと思います。その中の1つ目が冒頭でご紹介しました Apple CarPlay と Android OS が使えるようになったということになります。で、もう一度、今度は起動が気になると思うので起動していきたいと思います。で、こちら、パワーボタンを押していきます。 このマアボクシーのディスプレイオーディオは何度も言うんですけれども、この画面が黒くなっているので、結構指紋が気になります、ね。はい。それはさておきまして、まあ、起動の状態を見ていただきたいんですけれども、はい。こういう感じで、非常に新しいものになったということで、もう軌速度も非常に速いです。もうすぐにこう切り替わると。 いう状態。今、Bluetooth が繋がるようになりました。で、その後に、こちらです。Zlink という、これ、カープレイにつなげるためのアプリになってるんですけれども、これが立ち上がるようになります。で、今、これ、携帯で動画撮影してるんですけれども、それでも、このように、カープレイに普通に繋がってくれるようになります。で、これでもう完了になります。 で音声信号入っちゃうと切れちゃうんですけれども、音声信号が入らなければ収録している状態でもカープレイは使えます。で、ここ。これが非常に使いやすい、このプレイ AI ボックスの機能の一つでもあるんですけれども、ここを押して、そうすると、アンドロイド13に飛ぶことができます。で、また、 カープレイ取りたい、使いたいっていう時は、ここに Z リンクの、もう一回戻ります。Z リンクの、ここはアイコンがありますんで、ここを押すとすぐに飛ぶことができる。すごい使いやすいということですね。これも、この機能も、この Play AI Box の非常にいい機能かなと思っているんですが、ハイライトというのは、とにかく、この Android 13になったことによって、Android が使えて、 かつ、カープレイにすぐ飛ぶことができるということです。これがとにかく今まで不満に思ってた方も多いと思うんですけれども、もうそうじゃなくなって、もうすぐに使えてしまうという非常に画期的な機能が搭載されたというのが、まず一つ、このプレイ AI ボックスの大きな特徴になります。それから二つ目なんですけれども、 じゃあ、まず、YouTube をちょっと見てみたいと思います。で、この機能のいいところの、もう一ついいところっていうのは、こういう感じで、まあ、U2 プラスとかでもあったんですが、このように一括でアプリを見ることができるということなんですけど、ここを押して、 ま、著作権の問題上、私の動画を再生させていただくんですけれども、ま、例えば、こちら。ま、これでもいいですね。これは p c s 3号なんですけども、ま、このように、今、動画を流している段階で言いますと。で、何が新しくなったのかと言いますと、 ここを出していただいて、で、ここを押します。そうすると、どうなったかと言いますと、私の動画の中では、個別再生という言い方をしているんですけれども、まあ、デュアル再生という言い方もするようなんですが、まあ、その機能がついていると、まあ、いうことが、まず二つ目になります。今これ流れているときに、ここが表示されるんですけれども、 ここを押すことによってデュアル再生がされると。まあそれは今までの既存のオットキャスト、PC、PLC40 であるとか PCS35 にも付いていたんですけれども、実はここが新しくなったということだけではなくて、デュアル再生をしている状態であっても、今リアの画面で操作ができるということになります。そこをご紹介していきたいと思います。 こ長押ししますはい。見ていただいてお分かりいただけるかと思うんですけれども、このようにアイコンが出るようになると。例えば戻りたいといった場合なんですけど、まあこのように戻ることもできます。で、また別の これさっきのやつですね。で、また別のを見たいということなのであれば、この感じで再生したりするということが可能になります。これはもう今までの PCS35 とか PLC40 には付いてなくて、個別再生というのはできるようにはなってるんですけれども、後ろで操作するっていうのができませんでした。 今前はこういった状況になってるんですけれども、後ろはこういった状況になっていて、かつ、戦局までできてしまうということで、画期的に便利になったと。鉱石でも操作ができる。 まあもちろんこのエアマウスというのが必要になるんですけれども、まあエアマウスがあることによって、まあ鉱石の操作、操作性も上がるようになったというのが二つ目の大きな特徴になります。はい、それでは三つ目になるんですけれども、三つ目はこちらになります。動画で音楽、私も YouTube、ミュージックを聴いたりするんですけれども、音楽を聴きながら、 例えばこう画面を見たいといった場合でも動画が切れずに見ることができるとまあいうことになりますでさらにもう一ついい使い方っていうのがあってここですはいこのように純正ナビを触りながら YouTube Music, もしくは YouTube の動画、この音声を流し続けることができるというのが三つ目の大きな特徴になります。今までのオットキャストに関しては、まあ、それができなかったわけなんですけれども、これに関しては、それができるようになっていると、まあ、いうことになっておりまして、それは、 なぜできるのかということを、まあ、この動画を見ていらっしゃる方にお伝えしたいと思うんですけれども、このプレイ AI ボックスには、ちょっとこう見慣れない、おそらく日本とかでは見慣れないアプリだと思うんですけれども、実はこれを使うことによって、これ YouTube、これが YouTube ミュージックなんですけれども、こういう感じで、他の画面を、画面を一旦閉じて、 画面自体を一旦閉じちゃってる状態であっても、音声を流したりすることができます。また、ちょっと動画上ではお話はできないんですけれども、まあ実際に使っていただければお分かりいただけると思うんですが、他にも、皆様にとって、有効的な機能が搭載されております。なので非常にこれ、重宝するアプリになってるんですけれども、まあこういったものが、この、 プレイ AI ボックスには入っておりますので、まあそれを使うことによって、画期的な使いやすさというものが実現していると。で、今この状態なんですけれども、はい。こういう感じで、後ろにはちゃんとこう映っていると、まあいうことになりますので、後ろで視聴している人たちにとっては、まあ、退屈させない AI ボックスということで、何かこう切り替えをしたいとか、純正ナビを見たいとか、まあそういった動作をするときっていうのは、まあ後ろ、まあ動画を見たりとか音楽を聴いたりとかしている人も、一旦、中断せざるを得ないような状況だったわけなんですけれども、これに関しては、デュアル再生機能、まあ個別再生機能というものがついていて、 前の表示を切り替えたとしても、後ろはこのような状態で保たれると、まあいうこともありますので、後ろの人にとっては退屈をさせない AI ボックスになっているということで、これが三つ目の大きな特徴と、まあいうことで、今まで皆様もこういった機能がついてたらいいなって思われている方もいらっしゃったかと思うんですけれども、で、かつこのように今、アイコンを出したんですけれども、 こういう感じで操作するということも可能であると。このような形で操作するということも可能ということで、飛躍的に、Android 13になったことによって、飛躍的に AI ボックスの機能がまあ向上したと言ってもいいんではないかなと思います。はい、ということで、3つの特徴をご紹介しました。で、最後に、もう1つだけ特徴を述べさせていただくと、 こちらが今回のプレイツー a i ボックスになるんですが、これは PLC40 と非常に似たようなデザインになっております。ただ PLCAI ボックスと少し違うところというのは、よりこうクリアなデザインになって、照明の輝度が非常に明るくなっています。なので、光物が好きな人、私なんかも結構こっちの方が明るくていいなって思ったりしている派なんですけれども、光物が好きで夜のダッシュボード周りのムードが非常に 良くなるといった。まあ、そういったメリット。まあ、好き嫌いはもちろんあるとは思うんですけれども、まあ、このデザインなんかも受け入れられるようなデザインになっているんではないかなと思いました。はい。いうことで今回はこちら、Android 13搭載の Play AI Box。こちらのご紹介ということで、Android 13になったことによっての新しい新機能についてを主にご紹介をさせていただきました。